はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日、沖縄に来ております。 マックスさんの家族と、二代目エゾの岡屋さんの家族と、タワラメシさんのタワラさんと、4組で毎回旅行に行ってるんですが、今回もまあ定例の旅行ということで、沖縄に4組で来ております。で、ちょっとね、みんな入りがバラバラで、僕たち荒池は、本日、というかもう先ほどつい1時間前に着いたんですけれども、うちの奥さんも含め、みんなはね、この後、チュラウミ水族館に旅行に行くんですが、僕だけお仕事の撮影でございます。 <笑>で、今日向かっているのは沖縄の読谷の方にございますラーメン屋さんなんですけれども、東京の方でお世話になった店主さんでして、その方が念願のね、独立をして自分の店舗を持たれたということで、本日はね、そちらのお店でラーメンを食べていこうと思います。久々のね、沖縄で風景を見るだけでめちゃめちゃテンションが上がってるんですけれども、写真を見る限り、本日向かうラーメン屋さんのラーメンもものすごく美味しそうなんで、沖縄を最大限に楽しんでいこうと思います。 思います今日ね沖縄の天気めちゃくちゃいいんですよなのでせっかくこれドライブしながら風景を映しつつね皆さんにもこの沖縄を楽しんでいただけるような動画にしたいと思いますよしそしたらドライブいきましょうでもね今梅雨の時期なんでめちゃめちゃ雨多いんですよ沖縄やっぱりでこの旅行中もねほとんど雨なんだけど初日の今日はねこれピーカンデリもうカンカンに晴れてるんで ドライブ映像なんかもめちゃめちゃ景色いいんじゃないでしょうかやべーテンション上がってきたということでただいまねお店着きました本日の目的地はこちらでございますマルツストアさんでございます実はね約束の時間の30分前に着いてたんですけれどもそれでもねずーっと外待ちをされてるぐらい人気店みたいでしてやっとね、えー、お客さんも外待ち解消されましたんで早速ね中の方には入ってラーメン食べていこうと思います ということで、ただいまね、店内の方に入りまして、注文の方は完了しております。で、こちらのね、マルツストアさん、レギュラーメニューが4種類ありまして、醤油に塩、で、醤油漬けに塩漬けと、こちらの4種類の構成となっておりまして、それ以外にもね、まあ限定なんかも販売してはいるんですけれども、本日は、まあ、レギュラーメニューである、こちらの4種類をいただいていこうと思います。 ということで例えばね1杯目到着いたしましたこちら1杯目にいただくのが塩でございますそしたらね早速出来たてをいただきますあーうーまうんこのねうまみの重厚感がめちゃめちゃすごいわあーうま 続いてこちらのね全粒粉の麺いただいていきましょううんうん、まっうわめちゃめちゃ合うなこれ、ね、麺にねスープの出汁感をしっかり染み込んでめちゃめちゃうまいですね <笑>うんうま、ん、なんかこの全粒粉の平打ちのストレート麺がすごくねすり心地よくてどんどんいっちゃうねうんうん、ま っ, ちょっとこの辺りでチャーシューいってみましょう か, うかまずこちらは豚ですかね 続いてこれ鳥とデフォルトでこの2種類入ってるんですけど鳥の方はこんな感じでございます。 やっぱり動物系のうまみがかなり厚みがあるんですけど、青さなのかな、まあ、このトッピングも含めて、その磯の香りがすごくしっかりして、海っぽい主張は結構強くて、これがね、またうまいですね。うん うん、ということで1杯目ですねこちら完食させていただきました本当にね具材のうまみだけではなくて塩のうまみこれもしっかり感じられる最高の一杯でございましたお疲れさまですということで2杯目にいただきますのがこちら醤油漬けでございますもうねこの漬け汁が着損した時からいい香りしてますんで早速、ね、こちらもいただきますこちらの漬け麺の麺は先ほどのラーメンと違って こんな感じで平打ちの縮り麺となっておりますひとまず麺だけであ、ふーしゃったん麺美味しいですね、はいはい、うんしっかり締めてても全然小麦の香り感じますね、うん、美味しいこれあー大盛りつけたらよかった<笑>っじゃあこれ早速ね漬け汁の方につけさせていただきます うん、うん、あおいしい、うん、う, うん、うん醤油の代わりは強いわけではなくてこう、おとなしめではあるんですけどベースのスープのこの豚感というか脂感それがねしっかりと染み出てきててでこのね麺がしっかり しっかりと持ち上げてくれるんですよこの縮れのところにねこれがねめちゃめちゃうまいわうんー豚感がすごくしっかりあるので重厚感ももちろんあるんだけどどっかねさっぱりとした風味もあってすごくね食べやすいんですよねうんーうまっまたねこのチャーシューがうまいんだわうんー このチャーシューは結構不思議な食感でいわゆるチャーシューみたいな食感というよりかはそれこそラフテーに近いようなうん脂身の部分がねすごく特徴的な食感をしてるんですよこれは食べないと伝わらないと思うんだけどこれ一口目食べた時はね絶対驚くと思うなじゃあちょっとこれ麺に海苔絡ませていただいてちょっとこんな感じで海苔と合わせていってみましょう うまっ海苔の相性めちゃめちゃいいわ海苔のトッピングあるんでぜひねこれ追加で買っていただきたいですねめっちゃうそしたらちょっとねこれレモン絞っちゃいましょうか今回は漬け汁にこれ絞らせていただきましょううーんうまレモンを絞ると一気にこの感じ方が変わりますわ 気づいたらあっという間に麺ラストですわ<笑>うん、うん、ちょっとねこれはマジでそんたく抜きでペロッと食べちゃうから大盛り推奨ですうまうん、うん、ということでただいね2杯目の醤油漬け完食させていただきましたごちそうさまでした ということ で, です、ね、ただいま3杯目のラーメン到着いたしました、えー、3杯目にいただきますのが醤油でございますでそこにねこ自家製シューマイっていうメニューがありまして今回はこちらも一緒に注文させていただきましたそれではね早速いただきますーラーメンの醤油についてはつけよりも脂感がすごく抑えられていて重厚感はね変わらないんだけどさっぱりさがより増してるような感じだね そ、うん、したらちょっとこれ麺いっちゃいましょうかうんうんめっちゃうまいわこれ。 海鮮系のまみとは違って醤油はもう完全に動物系のうまいのが強いのでこのね動物系まあ豚とか特有の甘みが全粒粉の麺にめちゃめちゃ合いますうんそしたらこちらのシューマイいっちゃいましょうかシューマイはこんな感じで一皿でね250円なんですけどめちゃめちゃでかくてお得なのよねうまっとろとろだわ セトうまっ。 感じでたっぷりとからしつけさせていただきました、はい、でこのスープもね上の油が食べ進んでって減っていくとだんだんと、ね、このお蕎麦のようなだし感が増してきて。 最後までね飲めるスープですねということでこちらね3杯目も完食させていただきましたお疲れさまですということで最後ね4杯目いただきますのがこちらでございます塩漬けでございますねめちゃめちゃうまそうあそれこちらもいただきますこの麺がうまかったからもう一回ちょっと麺だけで<笑>うんまあ小麦の甘みもいいし 弾力がいう ん, だよ、ね、んそしたらこちらも漬け汁につけていただきたいと思いますうんまうんやっぱり塩もうめえわ やっぱりね、つけ麺の方はコンブラの量がラーメン系よりもちょっと多いのかラード感が強まってそのラーメンで、ね、感じていた海鮮系っていうのかなそういった風味はかなり和らかいでますね しょう油も塩もラーメンとつけて全然ね味わい風味が変わってくるのでぜひねちょっとお店通ってもらって両方ね食べ比べてみて好みのね商品をぜひ見つけてほしいですね、うん、いしいそしたらレモンと海苔で。 んーああ<ペリ>、うんどうも、ん、おたよりしまー す,、ね、おようございますそしたらこちらのチャーシューが最後の一つございますーうんうんうまかったごちそうさまでした ということで、本日はですね、マルツストアさんで、レギュラーメニューであります、ラーメンとつけ麺合計4種類いただいてまいりました。ラーメンとつけで、全くね、顔色が変わってくるので、こうやってね、4種類食べ比べてみると、食べてて楽しいという発見があっても、本当にいい撮影でございました。でこちらのお店は、空港の方から来るとすると、車でだいたい50分くらいかかるんですけれども、ちょっといわゆる、中心地よりは離れてはいるんですが、旅行の方も、まあ、地元の方ももちろんなんですけれども、ぜひね、食べに来てほしいなと思う。 お店でございましたまたね今日紹介したもの以外にも限定なんかの販売もしておりましてそういった情報につきましてはマルツストアさんの公式ツイッターの方で情報を常に発信しておりますので気になる方はそちらの方もチェックしてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画がかと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですねサブチャンネルでも最近始めておりますのでぜひそちらの方も登録してみてくださいということで次の動画でお会いしましょうじゃあね